えー、こんにちは、です。今日はですね、えー、シャッフル、えー、リズムパターンやっていきたいと思います基本的にシャッフルってよくやるまあこういうのがシャッフルって言われるんですがこのこれは異常に難易度が高いので、あのー、これに関しては後回しにしましょうまずは、えー、とハイハットちょっと緩めた方がシャッフル感じシャーンシャーンシャーンの感じがるので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 ワンツーワンツーワンツーここはダブルの足を、うん、だだこの D の場合はドンドドンドンなので両方とも前でいいんですがドドンドドンの時はこの足を使います、ね、で、えー、とこれを組み合わせていくと1番2番3番ができますねこれを練習してみます えっと、1番は2番3番。 まあ、こんな感じですね。えー、この3つで応用編この3つができたら応用編ができると思うのでこれそのまま読んでってみてくださいまあちょっと昔の人だったこれダイヤモンドこれはあのー、嵐の、えー、ハッピネスとかもこれで使えるかな で、2番ですねこれはどこもダブルを使うことはないのでドドじゃなくてドッドになるのねえー、3番4番 この感じですね。で、いろんなリズムパターンでフィルインをやっていきますが、フィルインは、タカタタカタ、これが入ればいいですね。なので、えー、ここの段を全部やってみると、 に練習してもらえばまずはリズムパターンが絶対できますからねこれをやっていっていただいてでシャッフルのダウンアップちょっとこれも緩めておいてこのえー、っとダウンアップってこれ前も練習で何回か説明してますがこれがワンエンダーツエンダースイエンダーフォー下にいる時間が長くなる感じダウンで下でステイする時間を長くするタクツタク 8、えー、ビットだと、タッツタッツタッツタッツだったのが、タッツタクツタクツタヌキタヌキタヌキタヌキタタタヌヌヌキキキみたいなイメージですね。で、これで、えー、全部のパターンを。 でフィルインに行くときはこの裏拍の音はなくなるのでこれでやってください今、えー、とこの1番をやりました2番だと番だと3番だと。 入る時は基本この裏の音はこの裏の裏音っていうのは次がハイハットだったらハイハットを押す音なんだけどなくなっちゃうのでこれでどうしても裏歯からって入れた方スニアにしてあるスニアだったらスニアの音を押すからねこういう形で練習してくださいでもう一個上級版がゴーストノートを入れるこれが「ツ, タツ タ, ン タ, ツ タ, ンタツタンタツタツタンタツタツタ」 開いては年の裏まあグルーブが出やすくなるっていうのと「いずしなぬいねほら」 このイズントシーラブリーの時に一番最後の2小節だけこれ使うとギターもうかっかーんがうかっかーんがピアノが<音声>こういうふうに、えー、ギターと一緒に動くんで同じフィールになりやすいってことで、えー、これでいろんなパターンこれも足がねこ の, このパターンで例えばこのパターンでこれをやる。 という具合に練習してもらうとだんだんグレードアップするのでこういうのをちょっとずつ積み上げていく感じねで基本はこれはもうこれいつも言ってるんですけど端ピンなのでこの端ピンをやるためにリズム崩れちゃったら全然意味ないから必ずこれはあの し, っかしっかり四分音符でしっかりできたら次へダウンアップをやってみてダウンアップができたらゴーストをやるっていう形で積み上げていきましょう下地がないのにこっちばっかり先にやっても絶対うまくいかないのでまずこういうフィールを覚えていただければと思います じゃあフィルインのバリエーションねフィルインをやる前に基礎練習としては3連ってタムを4つ移動してくるとワンツースリーここ左手になるここ右手こことここで左手になるのでっていう具合に練習してもらうねタカタトコトトコ手が反対になっちゃうタカタンの時は うって1個お休みがあるから右手からいけたんだけど3連の場合はやっぱりきれいにしようと思うと交互にで2つずつだとこう拍をまたぐのでこの両方のフィールができるといいので両方のフィールを練習するためにこの、えー、これ高ととことこれ2回やるからねこれをずっと練習してもらおうといいかなそうすると、えー、とえ よく使うヒルインはこれジャズの「ほうビート」で書いてあるんだけどこれシャッフルでいいですまあ一番定番のヒルインはこれ左右でしょうねこれ右えっと3連符の真ん中抜きで考えるとこれ右左右左だから右左になりそうなんだけどこうやって跳ねた八分音符で考えるとこう左右なので。 ねえっと8分音符で跳ねてるときってずっと右手の方がいいんですよこれなんかはこの「タンタンタンタン」っていう感じが減るじゃないですかゆったりしてる、うん、だから表拍はずっと右手にし統一した方がスイング感出しやすいからだから右手でいった方がなのでそうすると あとでダブルストロークね、スリーストローク入れることができるってことですね。で、これをまあスニアで、えっ、ー、と、この時はだからここが裏拍なくなりますよーってことですね。で、それを、やったのがこの2番、これね。で、えっ、ー、と、3番は、え、こう、 つつずつで加工するでよく使うのがえっ、ー、と裏拍からの方がいいのでここまでえっ、ー、とシャッフルしてきてここから右左右左で手順でうんつつうん二 つ, つうんこのひるですねでそれを最初フロアにすると最初の音をフロアタムにするとこれですね、うん よく使えます。で、これハイタムにしてもいいけどね<音楽>。にしてもいいよね。で、この、ここのタイミングで二つ割りしてもいいよね。<音楽>っていうふうにしてもいいと。で、裏拍であればいいから、ここ、ここまでをリズムにしといて、ここ左手から。っ<音楽>のもいいかな。ワン、ツー、っていうのは、 よっこしょって感じがするから結構上手な人はこの避ける傾向にありますこういうフィルインはだったらさっき言ったたいにここに手前にスネアを1個入れるか<音楽>ってやると裏クから始まるからねか1個後ろから始めるか2個後ろから始めるかっていうのが、えー、さりげないフィルインの感じになりますね、まあ ここら辺はまあ使ってみないとなんかわかんないので自分の得意な技をどんどんどんどん見つけていただければいいかなと思います。なので、えー、まずはリズムパターンをしっかり練習しましょう。このタッカタッカタッカタッカのフィールを練習しましょうね。で、それをできたらシャッフルのダウンアップを使ってみましょう。これね。で、できたら。 っていうふうにやって練習してみましょう。で、フィルインをいろいろバリエーションつけて練習してみましょう。っていうのをいろいろやっておくと、とりあえずシャッフルの曲ってドラムそんなバリエーションができないので、えー、とにかくこうリズムパターンキープしながら、まあ、えー、フィルインいろいろ遊びんでみたりとか、そういったものができると、えー、グルーブをちょっと変えてみる。グルーブをちょっと変えてみる。 変えたりこういう感じでこう上げたり下げたりしながらまあいろいろ展開していくとうまくいくんじゃないかなと思いますというわけで今日はシャッフルを上手に叩こうっていうかシャッフルの基礎練習ですね是非頑張って練習してみてくださいはい実は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございましためっちゃんどうだったどうだった